やっていきますえー、コロナ第3波を生き抜くための生態系の話 し, していこうと思っております。ですえっと、まずなんでこんな話をさせてもらうのかなんですけど、長いですよ。正直、今、これで動画撮ってるのは12月ですけど、あと1年経って、やっと元に戻ってるかどうかなんじゃないかなと思ってますね。オリンピックもできない可能性高いと私は個人的に思ってるんですけど、国はまだ言わないですね。 で緊急事態宣言が出ないですけど、まあ、あの 外, 出外出の自粛というものはまた始まっておりますし長いと思いますまだまだ先は。でそんな中をやりきるために新規の数が減ったとか、まあ、リピートされる方が来なくなったとかってあると思うんですけど、まあ、私のおすすめはやっぱりオンラインで、まあ、うちもオンラインでもかなりね えーまあ、何十億っていう売り上げ上げてますけれどもオンラインはやっぱり入れてもらうべきだと個人的に思ってるんですねでオンラインをどうやってじゃあ治療家さんとか PT さんとかドクターの方が入れられるのか楽みさせていただこうと思うんですけどえっとまあコロナ生き抜くためだと思いますでこれあの何なのかというと、まあ、今 Zoom が流行ってたりだとか、まあ、オンライン診療のねいろんなツールが今か出回っておりますけれども。 やっぱこう遠隔でも患者様と会えたりだとかもしくは人と会わずでもネット上に何か情報を上げておくことによってそれで注文があって、えー、販売まで完了してるっていうふうなそんなまあこともあるわけですよねでオンラインをやるときに一番大事なことは何なのかっていったらまあ一言言ったらパソコン使えるかどうかです当然ですよねはいで治療家さんとかドクターの方医師の方 PT の方がパソコンが使えるのかというと私の経験上<笑> 使えない方が比較的多いなっていうのは正直思ってるところなんですね。じゃあどうするのかなんですけれどもじゃあ私も理学療法士で独立開業した時にパソコンが使え使えたかっていうと使えませんでしたね。はい。じゃあどうしたのかっていうとまあ一言で言うと人にお願いしたもしくは害虫したって言ったりとかするんですけど、まあ、そういうことをあの初期はやりましたね。 まあ、その後は内政化したりだとかまあいろんなことがまあ法人なんでねやっていったりはしたんですけどえっとこれ考え方なんですけどねあの私は事業とかあのビジネスの考え方を2つでお金を使うか時間を使うかのどっちかなんですよ。でえっとその考え方が成果にフォーカスした時に どう考えてもこれパフォーマンス低いでしょ成果出てないよねと思うのであればやっぱりお金を使うべきだしそうじゃないものに関しては時間を使えばいいと思うんですね。今ののコロナの状態は 私の考え方ですけど、まあ、長く続くと思いますし、やっぱ資金ぶりがちょっと危なくなってくれておられるクリニックやですね、生体院の先生だったりとかも多いと思うんですよ、正直。じゃどうするのかっていうと、一から全部ホームページの作り方とかランディングページの作り方とかうぬかのを、要は調べられるのかっていうと、これは私はね、正直かなり個人的には厳しいんじゃないかなと思うんですね。なんで、もうここは、 あの専門家にそれをまあ依頼したりだとかえまあそういう人たちのグループに自分が入ったりだとかっていう形をされることをおすすめします。で理由はですねあの自分で調べてめっちゃ頑張って3ヶ月でできるものを専門家は本当に嘘みたいに3日間で全部できたりとか本当にしちゃうの で, でそう思うとじゃあその3ヶ月の間に。 あのその3日間であれば90日ですよね87日間無駄にした方がその87日間でじゃ別の売上を作ったりとかする作業とか意思決定できたんじゃないのっていうふうに個人的には思うわけなんですねでコロナなんで資金ぶりがどうのこうのってありますけどけどやっぱりもう冒頭にもお話しさせてもらった通り続くのでしばらくしばらく続くのでなのであればもうちょっと早めにそこの投資をするという選択をされて まあ収益になるようなものというものの礎を作られた方は本当にこの後とはまあ楽に行かれるんだろうなっていうふうに思っているところがあります、はい、ので、えー、いろいろ難しいと思うんですけれども、まあ、私は個人的にやるべきだなと思うのがやっぱ Zoom とか使って何かそういうまあオンラインの えー、生態だったりとか診療を早くも形にしてしまうでそこからの売り上げを1円でもいいので、まあ、作ってしまうということを早くやられた方はこのコロナのいわゆる特需ですよねオンライン市場はコロナ特需がありますからそこに乗ったりとかするような可能性も出てくるんじゃないのかなと個人的に思うのではい是非、えー、厳しいですけれども皆さん一緒に乗り越えていければなと思っているので、まあ、今日の話一言で言っちゃうと早く外注しちゃいないよって話なんですけど それをやった方がいいと思いますよ。自分で調べても、もうどんどんどんどんですね、オンラインに関する知識の市場価値って下がってきてるので、ね、みんなができるようになってきてるんで、この YouTube もそうですよ。どんどん市場価値下がってきてるんでね、YouTube を編集することだったりだとか、えー、まあ、それをのね、動画撮影する業者さんとかもどんどんどんどん、要は、情と供給のバランス上で市場価値がどんどん下がってきてるので、私はもう、昔よりもかなり低コストでできるので、まあ、外注者やっちゃった方が、実はパフォーマンス一番いいんじゃないなと思う部分が。 のでそういう形でぜひオンラインにシフトするってことを切り替えていただければいいんじゃないのかなと思っております。はい。じゃあというわけで、えー、今日の話はコロナを生き残るためにはオンラインでの Zoom での診療体験早く作ってしまいましょうっていう話でしたのでぜひとも参考にしてください。その中で難しいことは、えー、調べても時間かかりすぎるんで人に依頼するってこともやってみてください。えー、YouTube の人の概要欄から我々の経営のノウハウとか無ろいダウンできるんで今すぐしてみてください。以上です。